こん えー、ここはここにありますザリッツカールトン東京のグランドフロアと呼ばれるところですね、えーまあ、事前に告知してた通り今年もピッツさんとコラボすることができまして現在展示しておりますこれ3週目なんですけどもあと1週間っていうのは名残惜しいですけど非常に好評をいただいているような状況ですで、えー、今回はここはあの小説園さんクロスさんのクロマツをお借りして飾っております、うん 泳ぎの黒松で堂々とした雰囲気が出てお出迎えする空間には非常にマッチしてるのかなというふうに思います、うんね、あ今回の企画は、えーとまあ、金沢とかやってましたけどもそれの引き続き同じ企画 PR の方でさいたま市の協力のもとやっておりますので趣旨説明を松本さんにお願いしたいと思います、はい、2度目の出演2度目かな あこんにち は, にちはリッツ・カルトンでまた2年連続やらせていただけるというところで特にです、ね、この授業インバウンドというところで、うん、海外のお客さんにやっぱり見てもらいたい盆栽の良さを知ってもらいたいというところでやってるんですけれども、うん、リッツ・カルトンさんの宿泊が大体まあ8割ぐらいがです、ね、外国人観光客というところで、うん、やっぱり入国緩和があってやっぱり外国人戻ってきてるというところがあったので今もう2週間ぐらい経ったんですけれども。 外国の方がやっぱりびっくりされてるっていうところもあるのでこういった魅力をやっぱり発信して、えー、盆栽ってかっこいいんだなって特にそれで大宮のこの盆栽っていうところのブランドをやっぱり発信していきたいなというところで今回、えー、やってます、はい、でリーチさんからも来年もやってほしいぐらいの声を頂 い, いてるのでるぜひ引き続きやっていきたいなと思います 頑張ります。でも喋りがね。うまい。じゃあ違いますね、えー。すみません。合<笑>わないでしょ。勉<笑>強 し, します。あの展示っていうだけではなくて、はい、しっかり大宮にまあお客様誘引ということで、はい、えっ、ー、とまあここにロゴロゴも書いてますけども、もこの大宮のサイトに飛べるような QR も一緒になるでしっかりと PR という面では効果をなしてるんじゃないかなというふうに思います。はい、この後館内のロビーラウンジの様子とか。 あととちょっとこの後デモンストレーションがあるんですけどこの様子もちょっとご覧いただければなというふうに思かり ま, ました、はい、頑張ります。たハンタさんがデモンストレーションするとかっこいいいとこころじゃあ、はい、見させていただきまますすはい、頑張りちら、はいえー、ラウンジに来まして、はいえー、お客様が休憩なさるところなんですけどもまあ見てるある通り、まあ、こういう豪華なスペースにですね盆栽を。 置くことができまして、はい、皆さんもお出迎えするような形で展示できているのが大変光栄なことなんですけども今回はこの五葉松といわしでが、えっと、小説園さんのクロスさんのものほうほう、ね、あちらの二歴焼きが不要院さんのものになってますほうほう、はい、なので、まあ、この空間に盆栽がギュッと詰まっているわけですけど、うん、より盆栽の迫力とかがもう間近に伝わるので。 やっぱりこの、ここに飾れて良かったなという思います。うん、ここがコンシェルジュと呼ばれる、まあうん、お客様がサービスを受けるカウンターの後ろになりますけども、はい、右手の御用松がうちの御用松ですね、うん、寝上がりのやつ、うん、見たことある、はい、<笑>あの、楓石付きになってますけどあれ不用屋さんの楓をお借りしました真、うん中、まあ、長寿梅飾ってますのでか正式な飾りのような形にはなってますけども、うん、非常に 長寿林の色がこの空間を華やかにしてくれていると思いますし、えー、緑と漢字のコントラストがまあ素晴らしいんじゃないかなと思って飾ってみました。これの配置は全部カズさんが決めてる。そうです。はい、えー。すごい。この空間に何が合うかなっていうのを考えながら村に、まあ、各園にお願いしに行って、はあはあ、いついつこれ貸してくださいって言って、わかったっていうふうに。 皆さんののご協力ももと飾ららせてもらってっます、はい、で水やりも1日3回やってますのでここにそこそうやっぱり室温も高いですし乾燥してるの で, で水やりの我々が在中してみんな変わり番号に来て水やりをやっております、まあ、搬入の様子はね昨年の動画を見ていただければた だ, ばただ昨年と違うのはちょっと暗い空間というか夜になった風景っていうのは皆さんご覧になってないと思うので。 ここの良さっていうのは高層ビルなので、うん、夜景とのコンビネーションが美しいんじゃないかなと、はい、スポットライトも当たってますしどうでしょう<笑><笑>大丈夫、はい、PR できてるできてま す, います、はいはい、ここがあのロビーラウンジになってまして、えー、ラウンジなのでまあ、お昼でしたらアフタヌーンティーを食べたりとか、うんうん、お茶をされたりする方がずろげる空間になってます、はい、そこにもですねメインに 心拍、万千、ね、さんのお買いしましてそれを誘導するような形ちょっと斜めに配置しましたけど、はいはい、左側が姫さ山んですね、はいはい、こちら五用松どちらも不養園さんのやつですけど、はいはいはい、お借りしましたこの天井が高い空間に置くっていうので、うん、ちょっと食も高いのを用意してもらって、うんうん、ちょっと目線が上になって見上げるような形で配置しておりま す, いいす、ね、り立派だね、ここうういうととろにあるとちょっと普段 我々盆栽園でしか盆栽見ないと思うので、うん、こういうところに飾ると我々も新鮮ですし、ね、初めて盆栽に触れる方もやっぱきっかけとして、ね、あの盆栽を親しんでもらえるのかなと思ってや っ, ぱやった甲斐がありますよね、うん、でこれを盆栽展示するにはたってもスポットライトも全部、うん、あの調節してもらって、うんまあ、本当に感謝、ね、協力していただいているのに感謝したいですね。すね盆栽展って、はい こういう照明とかちゃんとしてないじゃないですか。そうですね。これがどんだけ大事かっていうのが見てね。そうですね。あとは夜の盆栽の可能性。あいいですね。そこも僕はいいまあ十分に盆栽たちがいい味を出してくれてるのかなというふうに思います、ね。なるほど。はい。すごいね。ここはバーカウンター奥は。ここはバーですね。バー。はい。バーとラウンジの間のような形ですね。はい、えー、バーに。 行く通路の場所に置いてますけれども、まあ、木が県外ということなので断崖、うん、絶壁を想像しまして、えー、この下には川や滝が流れてるっていうのを想像してこういう場所に配置しましたすです、ね、ここが一番ストーリー性があるのかなっていうふうに思うんですけ ど, ど情景を思い浮かべやすいということで、えー、とずっと3週とも圏外を置いてますなるほど、はい、ここもスポットライトが一番よく当たりますし。 まあ、背景がやっぱりスッキリしてるので、うん、いつにお越し頂 い, いた方は結構ここで写真撮られる方が多いみたいですね、うん、はこれは僕が針金かけたやつなんですけどしっかりこういうキャプションもですね各盆栽にはうちだったら東樹園とかそれぞれ書いてあますし、えー、盆栽の解説も日本語と英語で書いてますそこによってやっぱり盆栽に対する知識を 皆さんに知っていただく機会にもなるかなと思って、うんね、はい。後ろが暗いと映えますよね、うん、はい。ざっとこういう形で見ていただきました、うん、じゃあその後パフォーマンス、はい、があるんですね、はい、それどこでやるのあのピアノがこちらにありまして足 あ,、はい、あそこの前で、ね、そうですねやることになっておりますじゃあそちらも応募したい、はいはい、時間は頑張れます 三十分です。三十分かな。はい。パフォーマンスがあると思います。はい、お楽しみに。頑張ります。はい。 And we would love to please welcome Banzai Alice Cantaso. Thank you. When it's in that s o r s l e don't know why I'm h d r 思い切りましたね。最初から。あの最後に切ろうと思ってた、ね。ああ、ずっととってて。いいじゃん。形になりました。形になったね。うん、<笑>先生、お疲れ様でした。<笑>あの、ま、う、あ、ん、緊張せずできました。あ、そうですか。うん、なんか。 かっこいい感じが出てましたよありがとうございます雰囲気がね雰囲気があります。<笑>あの僕でもかっこよくなれますここなら<笑>今ここ真っ暗だけどねあ<笑>そうそうそうそう光全然当たってないけど暑くて<笑>、ね、汗がめっちゃ出てたかもしれない<笑>、うん、でもプライ・マリーベストはできましたプライ・マリーベスト<笑>合ってるププラライマ イ, ライマイイマリリーーベススト はい、ベストは尽くしました。ベスト尽くしたと。はい。良かったです。ありがとうございます。もうん、かこのままやらないですね。これで終わりか興味のある方は来年。はい。告知してないでしょ、やること。まあ、<笑>あんまり恥ずかしかった、ね。恥ずかしいからね。こんな感じで。はい。うん、頑張ってますよありがとういまってことですね。はい、<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。